ははい皆さんこんこにちは N フフララワワーー代表ィです今日はこちらのモンステラを半面をカットしてフラワーアレンジに入れ込む方法を皆さんに教えますこの方法を覚えるとですねかなりこうモンステラとか大きい葉っぱを使うテクニックっていうのが身についてアレンジメントの幅が広がりますねでは早速いま どうぞはい、えー、今日はこちらの器にアレンジをしていきますでは早速いってみましょうはいでは始めていきますまずはこのストレッチャーを刺していきます、えー、このストレッチャーを刺していく時なんですけれども、まあ、ストレッチャーとい言っても、まあ、僕がいつもお話しするように同じ企画の同じお花でも一本一本全然お花は顔が違います、えーただ そういえば今回このストレッチャーとこのストレッチャー同じ企画ですねただこっちのストレッチャーまっすぐじゃないですかこっちのストレッチャーこうちょっと曲がってんの分かりますこういう個性が強いストレッチャーは上により上にこう長く出してあげるとより個性的で素敵なアレンジメントが出来上がりますえなのでこういうね個性がある子はちょっと重宝なんで ぜひ、ね、その辺りをまず最初に見分けていただきたいと思います、えー、ではアレンジしていきます、えー、次にさっきのこの子ですね、えー、でその前に、えー、このストレッチャーっていうのは方向性のあるお花です、えー、僕はたまにこの中でお話しするんですけれども、えー、方向性のあるお花っていうのはまあこれ向きですね 明らかにこのストレッチャーはこっち向いてるじゃないですか力こっちに向いてますねこっちではないんですよね要するにこのように方向性の見極められる見極めが強いお花っていうのは方向性のあるお花と呼びますこういうお花の場合はその方向性を無視してアレンジしてしまうともうただんだろうバランスの悪いチグハグなアレンジになってしまいますので注意してください ははいでは次のストレッチを刺していきますはい2本目もこう同じ方向性で刺しましたそしたら今度この3本目ですねこの子は同じ方向性でいくパターンもありますが返します力を返しますはいここで先ほどのモンステラですねモンステラを入れます ただこのままこうバサッと入れてしまうのでは方向性が出ませんなので今回はこの半面をカットしますはいこのような状態です そしてアレンジに入れ込んでいきます。はい、次もう一枚のね。モンステラもちょっと形を変えます。今度ここの先端もカットします。もうちょっとちっちゃくします。 このシンピジュームを入れます、えー、ここで少しこのレザーリフファンでファンデーションワークをします、えー、こちらのちょっとサーモンピンクというか茶色というかまあその系統の薄いオレンジっていう人もいますかねファンデーションを入れています 次にここでこの色のガーベラを入れますガーベラはインソーションをしていきますでガーベラインソーションの方法は N フラワーの会員サイトの方をご覧ください えそしたらここでですね、最後にこの気球欄で動きを出していきます。ええ、気球欄はもうすべて1枚ずつにしてパーツにしていきます。そして気球欄もこのように溜めて形を整えて刺していきます。溜める方法はインフラワーの会員サイトをご覧ください。 はい、えー、こちらで完成です、えー、では正面から見てみましょう、うん、はい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか今日はですね モンステラ の, このカットして入れ込む方法とストレッチアの方向性が重要な2つのポイントだったと思いますモンステラカットしなければこのアレンジにはもう到底入るような大きさではありませんしカットすることによってデザインの可能性っていうのがねすごくモンステラに広がりますのでぜひ皆様もこう加工してみていろいろとね使ってみてください まあ、こう広くねベッドを使ってあとは裏返し使うとか、まあ、そういうだけがモンステラの使い方ではないので、えー、こういうカットをしたりとかまとめたりとかそういうことをすることによって、えー、もっともっと使えるものに変化しますなのでぜひ変化させて使ってあげてくださいではですねまた次回お会いしましょう See you next time!